みなさんこんこにち は, にちは、えー、私たちは、えー、水の里、えー、水郷の潮来市からやってまいりましたいきいき潮来スポーツクラブ潮来こイレンと申します、えー、見ての通り年齢は、えー、下は中学生から上は、えー、そのおばあちゃん世代まで幅広い年齢層で、えー、今日出演されるチームさんの中で一番年齢層は高いかと思いますが、えー、平均年齢は一番若いです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 よろしくお願いしま す, しします<笑>それでは踊り子構え you <tries> 歌こよさこいです。